リンゴルフのの視聴者の皆さんこんばんこばは、えー、ロサンゼルスでの録画になります今日は萌え選手に来てもらってます今週は1週間トーナメントが空いたのでロサンゼルスに来てもらっていろいろ撮影等をまたはあの合宿いろんな特訓等いろいろやりました、はい、ということでエプソンツアーに今年何も。 知らずに来て、はい、<笑>英語も話せずにいきなりエプソンツアーに来て半年経ちますけれども、はい、今までのエプソンツアーでの成績だとか総括してください、はい、話してください、えー、っとまずエプソンツアーに来てゴルフ面成績面では、まあ、確かに日本とコース全然違うしやっぱ求められるものが違うんでやっぱそこに。 アジャストししてていくくのが結構難しくて初めての年なんで、えっと、全部コースも初めてやしやっぱそういうのが難しくてまだ自分の納得いく結果は残せてないんですけど今70マネーランキング75位で、えっと、80位までに入ったらまあ来年のシードなんで。前は ベスト35に入りたくてマネーランキング、うん、そしたらやっぱファイナルキューィーからいけるんですごい大きかったんですけどあと4試合しかなくてファイナルキューティは u s l p g n の、ね、そう u s l p g n でも今はちょっと難しい状況なんで現実的に、うん、やっぱ80までに入っていかないと来年のシードがないんで今はそこを目指しながらやってますかねゴルフ面はあと4試合トーナメント残ってて、はい、ま あ, あの4週連続あるわけだけど、うん まあ、そのうち2回カットメイドすればそうあの決勝残れればうんまあ80位は間違いなくくっ取れるかなっていうそうですねはい感じですねでまあ今年はさ何も知らないで挑戦したツアーだったけど友達もできたりとか、うん、英語もちょっと話せるようになったりとか<笑>アメリカの生活に慣れてきてるからそうですね問題なく慣れてきてる、えー、特にツアーの過ごし方だとか、うん 移動の仕方だとか、ね、ホテル最初ホテルずっと泊まんなきゃいけなかったのかなと思ったら LPGA がちゃんとコストファミリーを用意してくれてるとかそ う,、ねまあ、そういうのもマネーランキング順で試合に確実に出れる人じゃないと先に申し込めないとか、うんまあ、いろんなことがあったけれども。 まあ、来年はそのシード権を取れれば、そういうこともえ今年の経験を踏まえて、ゆったりっていうわけにはいかないかもしれないけど、あ今年に比べたら、余裕を持って、ゴルフに集中できる環境になるかなというふうに思うんで、ぜひぜひ頑張ってほしいなと思うんだけど、これから4試合、今回、どこから来たのかシシアアトトルルルだったったけららロサンゼルスに来てもらっても なんと明日の朝は3時半起きで4時にうちを出てフェニックス経由のオランドそうですね6時半のフライトで、うん、朝の6時半のフライトでフェニックスまで1時間ちょっとぐらいかな、うん、で、それからオランド行って、うん、そうですねで試合がアラバマのバーミンハムで、うん、バーミンハムアーカンソ、えーまたアラバマでオランドに戻るオランドだからまあとりあえずだから えー、経費節約のたそうオランドでやっぱ同じセブロケーションやったら安いんですよレンタカーうんだからレンタカーでその4箇所を全部回んなきゃいけない、うん、そうそうそうそ う, そうえなんと4週間で40時間ぐらい運転<笑> 40, 時間ぐらいで40時間ぐらい運転するのはねちょっと大変だよねはいまあそういった点ではさエプソンツアーを回るっていうことは えっと、非常にお金もかかるし、うんまあ、日本のステップアップツアーに比べて、賞金金額もまあちょっと少ないし、ちょっと少ないね。うん、で、やっぱりレベル的には、やっぱり日本のステップアップツアーよりも、なんか一概には言われへんけど、まあ、私はステップアップ4年ぐらいプレイしとって、まあ、コースは全然違うけど、やっぱりこっちの方が全然レベルは高いと思う。うんうん思うはい まあ大変だ、ねうん、でやっぱり元手がないと、えー、このツアーあの参加続けていけないし、うんまあ、あのぜひ視聴者の皆さんには、えー、お願いしたいんですけどリンゴルフでは萌香選手のファンドレージングをしたいなと思っておりますということで12月はオフで萌香選手も日本に 帰ってくるので萌え選手とプレーができる、えー、ラウンドを12月の1615がリンゴルフのフューチャーズツアーなん で,、okay. でえー、と15に出てもらってで、16日に、えー、と萌え選手とラウンドできる権利のファンドレイジング、okay. それとそれ以外にぜひ視聴者の方に萌え選手の今年および来年の ツアーに参加する費用のサポート的なファンドレイジングをしていただけないかなということで今日はこの撮影をしておりますと、はいまあ、内容としてはセンスゴルフリップ R と S と両方ありますけれどもこれをファンドレイジングしていただける方には差し上げますそれとリンゴルフのマスク2枚組セットを差し上げます えー、これだけで一応リンゴルフよびセンスゴルフリップが1万円で売ってるんですけどもプラス萌エカ選手の「萌、えー、エカっていうロゴが入ったブリヂストンのボールワンスリーブ、うんえー、モえカ選手からいただきますということでま あ, あの金額的には実質1万円 1, 1 0円相当なんですがぜひ1万5千円ファンドレイジングをしていただければ萌エカ選手も来年またエプソンツアーに あの挑戦できると思うんで、リンゴルフの視聴者の、えー、方々で萌香選手を応援したいなと思っている方は。ぜひぜひぜひ。ぜひ。<笑>ぜひ、えー、ご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。スポンサーエプソンっていう日本の会社なのに、日本人去年は一人も会ってなかったし。日本人は一人しかおらん。まあ、私も今回、会場に行きましたが、まあ、各国参加選手の国旗があるんだけど。 萌え選手いなくなると、日本の国旗なくなっちゃうんで、うん、ぜひよろしくお願いします、皆さん、サポートの方よろし、くお願いしますやっぱ今年もう15試合ぐらい回って、た、う、ぶん多分800、結構使うと、なな思うまあ、それそうだよな、最初はだから、まあ、レンタルカーもシェアできないし、うん、なんかいろんなそのホテルとかもわかんないから、ホテル泊まんなきゃいけないし。 アメリカのホテルなんて最低でも1泊1二0 3 0ドルするから1週間いると1000ドルぐらいかかるしなんかまあ食費とかなんとかも合わせても1つのツアーで参加費用がまず410ドルかかるし1つのツアーで大体たいドル3000ドルはかかるし、ね、でそれでなんか年間21トーナメントあるからまあ6万ドルぐらい6万ドルイコール140円になっちゃったんで大変だよな<笑>まあ稼げばいいんだけどドルで稼げばいいんだけど140円になったから 800万ぐら い, とういそうそうだからお金貯めてきたのにすぐなくなってあああもうあとちょっとしかないからこのままやったらほんまに来年出られへんと思うちょっと皆さん<笑>なんとかよろしくお願いしま す, お願いします、はい ということで、まあ、日本のステップアップツアーでも、まあ、プロアマだとか、うん、ノンプロフィットでサポートするジュニアを教えるとかなんかいろんなことあると思うんだけど萌カ選手が今回エプソンツアーに参加してプロアマだとか、えっと、いろんな行事出たと思うんだけど、はい、その辺をちょっと皆さんに説明してもらえれば OK えっとまず私は今年ルーキーの年なんで絶対やらなあかんアクティビティっていうのがあってそれが えー、っと、4個ぐらいあってプロアーマーウォッチングっていうまあ先輩のプロがどういうふうにプロアーマーを回ってるかっていうのを見るってやつとあと試合中にこうルールの人回ってるじゃないですか競技の人、うん、競技員ねそう競技員回ってるのに30分一緒に乗ってどういう対応とかしてるかっていうのを絶対学ばなあかんみたいなやつもあったんですよねそれそれトーナメント中にトーナメント中に私が午前終わってたから違うその 人についてっていうのとあとジュニアクリニックが2回やらなあかんっていうのと、うん、それはもうわなんない、うんうん、プロアーマーはプロアーマーは、えっとね、プロアーマーウォッチングは義務なんですけど、うんえっと、プロアーマーは基本的に協会 LPGA とスポンサー側が誰をチョイスするかっていうのを決めるんでそれってマネーランキングの上の方の人が捉えるわけ基本的にはそうですね、うん、で私はこれまで4回プロアーマーやったんですけど、うん まあ、基本的にプロアマは18ホールのスクランブルで、えっと、パーティーは義務じゃないですああ、うんうんうん、パーティーは義務じゃないじゃない日本と違うんだそうでもやっぱプロアマの組数がすごい多いんで、うん、1ホールに2組おるんですよスクランブルやけどだすっごい時間ぐらい、6時間ぐらい、うん、やけどやっぱ日本でプロアマしてた時は前夜祭に出てで18ホールスクランブルじゃない時も結構多くて日本は。 やっっててかかから、ら、えっと、終わってからアフターパーーパティーとか、まあ、コロナの時はなかったですけど、うん、というのもあって結構、うん、今はもう普通にアフターパーティーやってるんだアメリカアメリカだったら誰もマスクしてないそうアメリカやってます、日本は分からんけど、うん、でそれでえギャラが出たんですよね日本は、うん、LPGA から、うん、でこっちはノーギャラの、えっと、18ホール回ってパーティーは自由ですけど私は基本的にパーティーは出るようにしてます ごって い, <笑><笑>いうので<笑>ごただし<笑>結構プラーマー、でもなんかプラーマはすごいカジュアルな感じなんで、うん、すごい回りやすかったですで結構大変やったのはジュニアクリニックで、うん、4歳ぐらいから10歳ぐらいの子を教えるってやつなんですけどその私あんまり英語がうまくしゃべれないんですけど1人私にプロ1人に対して6人ぐらいのジュニアに対して教えるんですよアプローチとかパターンとか。 ショットとかかなんかそそれれが結構大変ですよねそれちゃんとレッスン前<笑>ちょっと何話そうかなとかって英語を勉強してたそうですアースジュニアクリニックやから一応ね単語とかおやっておーやっぱ子供は大人よりやっぱ理解できないじゃないですか私が「英語うまくしゃべられへんね」って言っても、うん、4歳の高か医さんは「ね」みたいになるじゃないですかまあそそれそうだよなだから大変やったけど、うん、なんか結構アメリカは多分そういうジュニアの子に貢献するみたいな活動がやっぱ活発やから。うん こうプロがジュニアに教えるっていうのを毎週やってるんでそれはすごいいいことやなと思いましたでも最初 の, そのエプソンツアーにま、えー、われるっていう知らせが来て、うん、でまあそのプライオリティ順位分かってなかったけどあ結局さあのベストかから聞いて<笑>プライオリティ順位が164位とかって分かったじゃん、はいはいはい、でも164位の人はさそういう銀があんまりないじゃなないい出出れるか出れないか分かんない で、えー、まああの視聴者の人に分かっていただきたいのはモイカ選手の成績がある程度良かったので十試合目、うんフロリダ十試合目ぐらいの、うん、まあ日本もそうだしアメリカもそうだけどリランキング目、ね、そうそうリランキングっていうかリシャップルっていうか、うん、成績によってまた出れる順位が変わって全部出れるようになったんだよね。そうですね。うん、まあ基本的に今年その百六十五位かなんかでも全部基本的に。うん 前半戦10試合は出る権利はギリギリあったんですよほんまに私の上でじゃあ私の下でこうカされたりとかしとってギリギリある順位でもまあ結構微妙だったよなそうそう微妙だった要はちゃんとリランキングで成績を残してでプロアーマの義務だとかそのプロアーマ出られるようになった出なきゃいけないようになった、うん、っていうのはまあ偉いとこだよねよかったですね、ええ まあ、最初来たた時は友達ゼロやったから、うん、最初の3試合はほんまに自分でレンタカー取ってホテルも泊まってってやっとったんですけど、うん、結構3試合も回ったら結構友達にできて4試合目からはもうほぼずっとシェアして、うん、エアビーとかホストハウジングがある時はホストハウジング活用してってやってるんですごい早い段階でこっちに馴染めたから。 すすごいやりやりな始めたっていうのは、正確だと思うけどね、ね<笑>すすごいやりやりかった<笑>全く英語話せないのがさ、<笑>まあ、あのー、今、あの萌香選手がうちで泊まってるんですけど、えー、泊まってる部屋から、私が仕事してる部屋って隣なんで、なんか英語が聞こえてくるんですけど、<笑>ああ、萌香選手、英語話すようになったのか<笑><笑>感じてました。 さっきも話ししてました、ね、<笑>という感じなんで、まあ、とにかく来年、ぜひ日本人として、LPGA の株ツアーのエプソンツアー、続けてほしいし、うんまあ、ぜひぜひね、来年はいい成績残して、いろ、まあ、んなことも分かってるし、古江、畑岡、渋野に、だって同期だし。<笑> だだってまだチャンスはあるから今年まだ QT がまだ始まってないんでセカンド QT が10月にあるんでそれをクリアしてファイナルに行ってファイナルです45まで一応 LPGA のメンバーカードはもらえる、まあ、全部出れるわけじゃないけどっていうのがあるんでまだまあそれはチャンスあるしかなチャンスあるうんでアメリカのゴルフ場も結構慣れてきたしなそうですねもうだいぶこっちの環境に慣れてきたんで、うん、去年はやっぱり日本でずっとやっててそのもう1週間だけこっち来てこっちで プレスっていうのだったんでやっぱこっちの環境に全く慣れてないし体もやっぱ時差ボケのまま休憩をやってたって形なんで、うん、ちょっとやっぱ今年はそういう面ではずっとこっちでやってるんでやりやすいかな、うん、頑張りたいよね頑張りたい今回萌え選手と知り合ってプライオリティ順位っていうのは勉強したけどさ、はい、エプソンツアーで10位に入ると USLPGA の1位から80位までがシード権もらえるじゃない、うん、でその次のその次に行くのはエプソンツアーの10人なんだよね そ, う そ, う そ, うでその次に来るのがその前の年のシードの81から100位までなんだで QT、うん、ランキングってその後に来るからだから110位以上にならない、うん、何が言いたいかというとエプソンツアーの10位になるってことはすごく大事なこと、うん、エプソンツアーの10位以内に入ると全部出れるからメジャー以外は、うんうんうん、まあ、それを目指して来年はねそれを目指して頑張ってほしいなとはい 思いまん、ね、ぜひ皆さんの協力が必要なんでよろしくお願いしま す, お願いしますじゃあ最後の締めで OK えー、っと今日は日曜日なんですけども私ロサンゼルス生活もう35年ぐらいになるんですけど9月で雨降ったっていうのは記憶がなくて<笑>彼女雨女なんで<笑>間違いないです あの砂漠で9月に雨を降らした<笑> 2日間でしかも<笑><笑>それも2日間<笑>大変だったんですが萌カ先生来ていただいて4日間動画を撮ったので、えー、皆さんぜひその動画を楽しんでくださいはい、えー、すごく、あのー、ティーショットも安定してたしアイアンキレッキレだったよね、うん、よかったでもパッドもなんかマ シ, マシになったマシになった見てたら分かると思うけど、うん、1日目よりはだい ぶ, だいぶよかってきた<笑> やっぱ猫とのパッとトークがかったあー絶対そう、うん、でその動画も楽しんでいただきたいのとぜひぜひあと4試合あるエプソンツアーのググっていただければ。 あの出てきますんでそこのリーダーボードとか、うん、ホームページに多分やってる週やったらリーダーボードバーリーダーボードがあるんでリーダーボードを見ていただければモエカ選手のが、えー、どういう成績を残してるかっていうのも見られるしあとステータスっていう、えー、欄をクリックしていただければモエカ選手が賞金ランキング今何位で、えー、来年のシード権が取れそうだ取れそうじゃないかっていうのも見れたりとかあと平均スコアも見れたりとか エプソンツアー1位の選手ルーシー D69.38 萌えか選手 72.4 ぐらい、うん、2だよねあ3だか<笑> 3段3段で、えー、と10位に入るためにはうち の, あの放送でもしたオーストラリアのサラ・ジェイン選手、うん、一緒にやった、うんえー、彼女が、えー、と10位なんだけど、えー、彼女で71 1.5、okay、パッと1回半<笑>入れれば、えー、LPG a の道が開けるんで<笑>、はい、皆さんぜひ応援してください萌え選手の成績を追っかけてください<笑>ということでぜひぜひファンドレイジング萌え選手のことしより来年のツアーの費用をファンドレイジングしたいと思いますのでよろしくおお願願いいしししまますす皆さんよろくお願いします エピソンっていうかだからその USLPGA の株ツアーから LPGA に上がった日本人っているのおらんとね LPGA に追って下がった人はおるかもしれんけどもういないよな、うん、日本から日本である程度有名になってアメリカに行きたくてそうするとなんか世界ランキングでファイナルからそうそうそうまあシルトみたいにファイナルから出れるみたいな世界ランキングがあれば、はい、あの出れるけどいないよね い当たり前でさ、だってステップアップの方が、日本のステップアップの方が全然条件いいじゃん、<笑>わざわざこんな苦労して、アメリカにるっ必要ねよじゃん、確かに、日本でプレーできるのに、うん、アメリカのカブツアーに行く人はおらんかもしれない日本人初のカブツアーからのし上がった選手になってほしいなというふうに思います。うん